は、練習戦の闘病する瞬間の動画です。更新闘病法を用いて闘病します。現在は、アンカーを水面近くまで下ろしたコックビルの状態で、機間を更新にかけ、息足を止めながら予定病地に向かっています。